Google フォームでテストを作る。5回目。テスト実施とテスト結果通知と成績管理。5. 生徒にテストを送る。テストをさせる。テスト作りが全部終わりました。そしたら、こちらのボタンを押してください。 最後にこのようにメッセージを入れてください。テストが終わったら下の送信ボタンを押してくださいと書いてください。生徒のパソコンの画面はこのように一番下にテストを送信するというボタンがあります。このボタンを押すと先生にテストを出すことができます。 これでテストが完成しました。では、生徒にテストをさせましょう。こちらの送信ボタンを押してください。このような画面が出てきます。まず、リンクのボタンを押してください。すると、 このようなな画面になります。リンクが出てきますがはじめは長いので2番ここをクリックしてリンクを短くしましょうそしてコピー3番を押してくださいこのコピーしたリンクを生徒に送ります授業中にライブでやる場合はこのように チャットで送ったり、メールで送るときは G メールで送りましょう生徒がテストをしていますテストが終わったようです送信ボタンを押しましたすると生徒はこれでテストが終わったことになりますテストを締め切りましょう こちらの回答のボタンをクリックしてください。すると、このような画面になります。回答受付中2番ですね。こちらをクリックしてください。すると、このように回答を受け付けていません。と赤くなりますね。こうなると生徒は テストを出すことができなくなります6生徒に成績を送るテストが全部集まったことを確認してください集まりましたらこちら回答というところをクリックしてください 次に、個別というところを押してください。そして、スコアをリリースというボタンを押してください。これで点数を生徒に知らせることができます。全員に教える場合は、すべての回答者を選択してください。そうすると、 全員のメールアドレスにチェックが入ります。そしてこちら、メールでスコアをつ通知というボタンを押します。このように g メールでテストの結果が届きましたよ。テストの結果も大きく書いてありますね。10点中5点です。もっと詳しい結果、 何が「まる」で何が「×」だったかを知りたいときはここに「表示」というボタンがありますこの画面で一つ一つ問題をチェックすることができます生徒の成績を管理する。 テストをしたら成績をつけなければなりませんね。生徒の成績を Excel にまとめましょう。こちらの緑のボタンを押してください。するとこのようなシートが出てきます。まずこちらを見てください。下ですね。このフォームの回答1と書いてあるところです。 この名前を変えてください自分のクラスの小テストという名前まあいろいろな何でもいいですけど名前を書いてくださいそしてこちらを見てくださいタイムスタンプと書いてありますねこれはその生徒が何日の何時何分にテストを出したかというのが分かります この人は4月16日の16時3分59秒に出したことになります。そしてこちらはスコア。9点中6点というスコアです。これが生徒の名前、生徒のクラス、生徒の番号、そしてここから右が 答えです次に生徒の成績をエクセルで保存しましょう1ファイルを押してください2ダウンロードを押してくださいそして3番マイクロソフトエクセルこちらをクリックしてくださいそして保存してください このように Excel で成績を保存することもできます Google のスプレッドシートのまま保存したい人は別に Excel にする必要はありませんこれで終わります